いいですえー、時代は変わりましたねあの、まあ、この前もあの個別コンサルティングの話させてもらったんですけれどもやっぱりまあ誰とは言えないですけどやっぱり感染者の人が出てきているでやっぱあの治療院の経営をやっているとか医療従事者の方全てですけどフェイスとフェイスで。 濃厚にやっぱ接触をしながらやっぱり施術をしたりとかサービスを提供するわけですから、まあ、コロナになるリスクっていうのはすごく高いでも今朝もそのテレビ見てましたけどすごいねもう何万人集めてライブをしているような感じの世の中のご時世になってますけれども各一方ではどうなってるのかっつったら医 療, 状医療の逼迫状態って全く改善してないでも産業を両立させないといけないから国はあの産業のことをやりつつもえー、まあ止めない ないと選択をもう3年目に入って入りました。じゃないとまあ店潰れまくっていくからね、はい。ですけどその裏に何が隠されているのかワクチンの何回も何回も回数を重ねて打ったりとかすることは何を隠されているのかってことは私はやっぱ考えないといけないと思ってるんですね。である私の、まあ、知り合いの高校の、ね、先生が言ってたんですけども最近はだから部活で生徒を疲れさせないようにすることだったりだとか今までと違うような回復の仕方を。 できるようにしているという形でやっぱりね部活の指導にしてみても生徒が疲れると免疫力が下がってそれでやっぱり感染するリスクが出てきたりとかしてるからやっぱすごいあの変えてるわけですねやり方を全般的にはいなんで中央の経営者の方でもありますけれどもあの選手生命がもっと短くなる時代になったんじゃないかなと私は思ってますで感染して後遺症出て、まあ、それで何かね味覚とか嗅覚とかあとは精神状態、えー、脳機能認知機能 いろんなものが20代でも30代でも後遺症出まくってる中ですよね。で、小児でも簡易になったりだとか、えー、手足口病が出てきたりだとか、えーまあ、そういう世の中になってるわけなんで、だから、あの、ケアの仕方とか、体の休め方とか、やっぱすごいもう変えていくべきだと私は個人的に思ってるわけです。で、それがやっぱりコロナ後のバージョン2の、えー、やり方だと思ってます。で、私は、えっとね、来年もっと大変になると思いますよ。 でまあ、来年1年後あたりにはコロナは収束してるんじゃないかとかって言うけどそれはも行政的な人間の人間とか政治家の決めたルール上では収束させることはやろうと思ったら明日にでもできると思うんですけどでこのふう、ね、変異の激しいウイルスに対して人類が打ち勝ったかっつったらそれはね多分1年後には無理やと思いますよね普通に見てたらこの変異の速さとワクチンのまあどうのこうのとかまあ私の個人的にあれなのでまああのー、別に まあ、ま あ, あれですけれども、まあ、なんでやっぱあと5年続くと思ってるしじゃあその5年間の間に自分が後遺症になったらもうそれ経営どころの話じゃないわけじゃないですか何でやっぱり働き方睡眠時間免疫力っていうところをやっぱり考え方をアレンジし直して変えてやっぱり経営をし直すってことやらないといやはしごのかけ間違いなんじゃないのっていうふうに個人的に思う部分があります。だから時代はもう変わりましたので アフターコロナにセッティングした芸術というものを身につけていってください。えー、そういうわけであります。で私たち JPL 協会もいろいろコンテンツが変わったりとかしてます。で、コンサルの人たちもアフターコロナ側の技術が学べるようになってますから、ぜひとも来ていただければと思ってますので、この解決策、具体的に知りたい人は、日本統一リハビリテーション協会のセミナーの体験会ですね。私が講師で登壇するところに来てください。そうすれば、アフターコロナ後のこれを言っている、まあ、藤井翔郷なりの、えー、考え、 もしくはほなりの、えー、解決策というものをいろいろご準備してますのでぜひ、えー、怖がらずにいろいろ情報収集したい方は来てみてください。えー、それは統通教科のメルマガとか見てください。あんなやあんまり載ってないと思いますけどじゃあどっかで探してください。以上です。